僕のおじさんなんですけど、持ってる旗、6メートル八メートルのねすごい大旗になってるんですけど、あのこのねイベントにちなんでですね、絆っていうねフラフで、えー、作られた旗になります。フラフのポールもね九メートルでしたっけこれ？九メートルだっけね？すごい旗なんですけど、これこの風触れます？総長。触れる？いける？いける？振、うん、ったらみんな拍手ねおた て, てくださいね。 はい。で、あの今回ねこのイベントなんですけどもあのこっちのちっちゃいおじさんちっ<笑>のちっちゃいおじさんいるんですけどもね<笑>あのこういったね大きなイベントをねあの組んでいただいていろいろご尽力いただいてちょっとね少し拍手なんていただけたら嬉しいなと思いますご苦労様です<笑>まだまだね盛り上がっていきますんではいよろしくお願いしますはいじゃあ元気いただいてまいりますのでお手拍子足拍子お心拍し、最後までお付き合いくださいどうぞよろしくお願いします 踊こういう。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 すごい はい、ごりありがとうございました。